最近の満喫ってすごくていやいいやその話なんかびっくりしたんだけど無料でネイルやってくれるらしいぞちょっとマジでそれ<笑><笑>なんか女性に優しすぎない<笑>最近の満喫、ねね、ネイルできんの満喫いやただでただで<笑>いや嘘だろ<笑>いやマジだって<笑>なんで満喫ってさなんか女性に優しいの いや男、女性が来ねえからだよ。<笑>ああ、甘えが好ちゃんと名ってるんだよ、商売だから。男を全然優遇されないね、そう考えたら。確かにな。えネイルやってくれるの？うん。また出発するときにいい気持ちになるけどう。満喫から出発すんの、女性って。<笑>いや、知らんけど。スタート地点。<笑>出発するときあるだろう、わかんないけど。満喫からうん。満喫からどこに出発すんの家じゃねえよ、それ。入れ替えるんじゃないの え、つかれ爪切れになって帰るのそいつ<笑>その後予定ないのに髪の毛めっちゃ床屋でセットしてもらって家帰るって思もんだんな。じ、ま、ゃ、あ、ワックスお願いしますそ<笑>そうそう、最後何かつけますかって言ってあーじゃあワックスとスプレーバキバキにして家帰って<笑>シャワー見て<笑>だからそのでも多分いるなでも家帰るその女性も帰って一番最初にするのを手洗うしょ、うん、手洗いが絶対するもんなそういう人はマンキツ汚いから。 <笑>満喫の漫画めっちゃ汚 い, <笑>いやお前満喫の漫画汚い話すんだよ最悪だよ汚いんだよならいや満喫のトイレより汚いんだ<笑>あそうなんだじゃあ満喫のトイレが一番汚いじゃんいや満喫のトイレめっちゃきれいだっなんでだよ<笑>なんでそこパラドックス生まれんだよ<笑>おかしいだろ絶対いや満喫何でだよ 終わりました集中力を満たされ<笑>そうになりながら い, <笑> い, やいいですかね。<笑> いやちゃんとしるか満喫するけそんなきれいなんで今超面白いな満喫漫画きれいにしろよ<笑>いや満喫トイレ掃除しねえで漫画きれいにしろよじゃあ<笑><笑>おもろ何で<笑>やトイレ掃除してんだよ商売のき綺麗にしねえ いやつ<笑>もうやめろよ。 いやもう今もうなんか不気味だよ。いやこの動画のコメント欄どうなんだよお前つ<笑>ぼなんでつぼってんのって<笑>。何につぼってんのって<笑>。一年に三回ぐらいあです。今日来ちょっと<笑>変なつ